赤の町でいざおしろ つらさやあやのめあやごのそらさ や, やみやとのあやごいらよ 「にわりてろあじまろきのほしちゃまろいながさ」<音楽><音楽><音楽> 「ありにから や, いやゆいあないのは」「みいみやのさかどまり」「はやってっそのゆいあな」「いやさっさっさ」「いやささ さ, さ」「しあがったしかへしようさんとへしじょうげさっさ」「はい」 や「何や天空の山」「フィアサッサッフさアサッ サ, サッサッ」「落ち流し流し落ちなくやら流し」らし「縫いやなら流そう落ちた君の謎のその」 「郡<音>山<楽>の花が染み差し染めて」「酔い穴親の漁師の子がさちもみその身に」「いや戦争の酔いやないやさささ」「ささささささ」 「そうそうさうさう はいいやつですよ 何<音楽><音楽> 大きな拍手をお送りください。